岩月裏小内昔の武家屋敷 岩月の裏康寺公園にやってきました旧秋葉亭とあります行きましょうなかなか立派な公園じゃないですかうん あれはちょっとあれ何でしょうかねちょっと行っちゃいますよ。 これは、石像ってやつですかいやーちょっとこうやって石像に会えたことに感謝ですよ石像に出会えましたよいやいいですねうん こいつは何でしょうかね まあ自分はエアスピーキングを楽しんでますよまさに意思の疎通ですよ意思の疎通ですよ自分の意思が意思と疎通してますよ素敵じゃないですか もうなんかほらここからなんかピシャーってこうこれこことここでちょっとつながっちゃいますよほらピカピカピカってねいやあ以上岩月 工事公園でした。